固有付近からスタートだなここから回そうか三角恵み優先したなーバレないように離れて発電機回そう で、俺になったんだ。ちょこのオブジェ邪魔だって。 タゲチェンされたまだ5台だから急がなきゃなスタグレ先にもっとこうそこか。 小遊川に台ついたから、小屋川途中を回すか。あれバレそうだな。キャンプする仲間離れてるから俺が行くか。 しまったふんだうわーやっちまったよごめん仲間が助けに来てくれた。 しまったちゃんと見とく君だった運よく倒れなかったユンジンストライクあってくれなしか言うよなくてごめんなー 止まって俺のことはいいから救助打ってあげて救助できるかユンジン逃げれたらこっちになすっておいで発電機つきそうで負傷者いればタゲが変わる可能性あるやっぱり追われてるのはユンジンだな クローデッドなんだめぐみか一緒に回復しましょうちょっとジェイク待ってこれって全員個別に回復した方が早いんじゃないのか友人諦めないぞ俺は。 ユ ン, ジンユンジンの肉壁してくれてるなんとかユンジン逃げれたみたいだなキャンプするならこっち側来ないか いやミンも来てたし、俺は先に治療した方がいいかミンはどっちに行ったかないた。ノーアンはまずい。 いや、起こせないな。ユンジンここにいたのか。クローデット耐えてくれ。追ってこない。ユンジン行けてないか。ユンジンがこっち側にいるなら俺は奥から回る。 血ずりでは落とさせないぞ突っ込むしかないどっちが狙われるダメだ俺じゃない 全然間に合わないノーワンあって今の状況じゃスタグレは狙えないなまだ開けるのは早いかこのフックに来るなら狙うぞ ダメだこっちじゃないおかえかクローデットはゲートギリギリ待機でいいぞ救助は俺が行く少しでも隙があれば こ, こだえ、クローゼットなんでここにいるんだ釣った後にゲート開けたから、血の番人はないはず。近、うん、距離を取るんだ。コラプスでわかりづらくなる。離れられなかったか。トレイル踏んでないしスタグレ待機するか いやハッチにかけたほうがいいか急いで出るからみん耐えてくれごめん間に合わなかったスタブレも無理かごめんなー